はい。じゃ、あこっからはね、皆さんのお便りも紹介していきたいと思います。ルームネーム、マイまマイさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム。100回目の登録の時に、新しい髪型にしてみたいと言ってましたね。私はゆいちゃんみたいな髪型にしてみたいのですが、前髪が目にかかるのが嫌で、15年以上前髪を作ってません。今、ゆいちゃんが髪型でこだわっているところはどこですか ゆいちゃんからのアドバイスを参考にチャレンジしたいと思っているので教えてくださいというかけでいただきましたうーん前髪ね私は逆に前髪をこうなくしたことがないからちょっとそういう髪型は憧れがありますねえー、ゆいちゃんが髪型でこだわっているところはどこですかうーんまあでもこだわりであったら一番やっぱ前髪が分かりやすくこだわりがある のかなと思いますね。最近は前髪の量結構減らしてて、あのー、どんどんどんどん薄くなってる、<笑>薄くなってるっていうか、薄くしてるんですけど、薄い前髪を今、なんかにはまってて、割とどんどん薄くしてってるっていうのがこだわりかなーうーん、あとはなんだろう。あ、あと、その、私その髪がちょっと、ちょっとっていうか、まあ長くて、 今はでもセ ミ, セミロングぐらいかなセミロングぐらい胸上ぐらいの長さある髪型なんですけど、やっぱちょっと髪が長いと、こう髪の毛の分け目とかが、あの、割とその印象を変えるというか、そう。で、私は高校生ぐらいの時は、あの、なんて言ったらいいんだろう。顔のちょうど中心でまっすぐ、あの、分け目を作ってたんです髪の毛の。 なんですけど、あの、大学後半ぐらいになってから、ちょっと大人っぽい雰囲気にしたいなと思って、あえてその、髪の毛の比率って言うんですかね、分け目の比率を、うんと、まあ、64とか73ぐらいにして、かつこうまっすぐじゃなくて、ちょっとギザギザに分けるって言うんですかね。だからこう、頭皮がこう直線的に見えないような分け方で、 と、右から左に<笑>なんて言ったらいいんだろう<笑>。右から左にその髪の毛を分けてます<笑>。ちょっと言葉で限界があるんですけど。でもよく見ると、ちょっとそこは私は、その分け目っていう部分ではこだわりかなって思いますね。なんかこうピチーって分けるのもいいんですけど、やっぱそうするとちょっと硬い印象になるっていうか、あと幼い印象になるので、 例えばちょっとイメージ変えてみたいなとか大人っぽくしたいなって思われてる方は結構分け目をね変えるだけでもかなり印象変わるのでやってみたらいいんじゃないかななんて思います。